紹介します昨年がチーム結成から10年という節目の年でしたこれまでたくさんの方に助けていただきここまで踊り続けてこれましたこのご縁に感謝をとの思いを込めてこの地原宿で心一つ笑顔いっぱいで踊らせていただきますというコメントをいただいておりますチームを代表して瀬野峰子さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います瀬野さん 意気込みをお願いします。3年ぶりにやっと帰ってくることができました昨日は嬉しくて嬉しくて私一睡もできませんでしたでもこのコロナ禍で急に来れなくなったメンバー大会をよくなく余儀なくされたメンバーもいますその人たちの思いも胸に今日の演舞今日の最後の演舞となります一生懸命踊らせていただきます少々練習不足ですがどうぞよろしくお願いします ありがとうございました。それでは準備をお願いします。さあ、それでは踊らせていただきます。ジュエル部でご縁。ジュエル部2 0年。 いい ありがとうございました。